うん、チームのありふりはゾウさんとラスカルさんがチームで。そしてエビマヤさんと私、やムチャコとシドケンがチームといった構成になってます。後になるとペースをしてくるのが相場じゃないですか。もうチーターがね、長距離走れたら環境をぶっ壊れるんですよ。にしてもね、こういう勝負におけるラスカルさん本当にね、落ち着いているというか、経験の差を感じますよねあ。レベルがね、もう底上げがすごいです。もうとんでもない。やっぱり新人の子たちは。 本当にラスカルさんタッグ組めてやれたことがすごい一生ものだなって思<笑><笑><笑>じゃあサクッと始めちゃいますけど大丈夫ですかはい、はい、はいはいはい、では始めさせていただきますはい5432 1スタートお、はい、ま す, いただきます<笑> さあ始まりました 2on2 焼きそばカレー大食い対決実況解説は私しのけんが務めさせていただきます、まあ、今回の対決ねまずルールを軽く説明させていただくと2対2のチーム戦で15分間のうちチームで止めた量が多い方が勝ちの単純明快なルールですね、うん、チームのありふりはゾウさんとラスカルさんがチームでそしてエビマヤさんと私やむちゃことしのけんがチームといった構成になってます、まあ、今回の戦いの 大きな特徴はご覧の通りペアそれぞれで食べる食材が違うところです。まあ、ペアのうちね、一人がカレー、そしてもう一人がね、焼きそばを食べるんですね。まあ、ちなみにこのカレーは皆さん大好きプリキュアカレーです。まあ、最近ね、プリキュアが新シリーズを迎えてカレーの方も新しくなったんで、皆さんね、良ければ買ってみてください。あーで、話戻すんですけど、まあ、今回はね、あの、ゾウさんとシノケンがカレー、エビメアさんとラスカルさんが焼きそばを担当します。 まあ、ちなみにね、両方とも一皿あたりの重量は 300g。なお、途中で食材を変更することはできないんで、まあ、担当の人はね、15分間一生自身の担当食材を食べることになります、まあ。途中でね、お互い隣の人が食べている食材が欲しくなってきそうですね。あまあ、以上がね、今回のルールの概要なんですけど、 その説明をしている間にもすでにね、白熱した戦いが繰り広げられてますね。A チームが4皿、B チームが5皿なんですけど、特に現時点で一きはおかしな挙動をしているのがゾウさんパクパク選手。この瞬間にね、4皿目完食でね、総重量は1 2キロなんですけど、皆さんね、まだ2分30秒ですよ。おもうカップ縁できる前にね、皿4皿消えるのを普通に考えておかしいでしょう。あ僕ね、あの、この時点で、 すでにね、一皿分差がつけられてるんですけど、別にね、これ油断してたとかじゃなくて、なんならね、あの、ゾウさんがめちゃくちゃスピード速いってことはもう重々承知してたんで、かなりね、急いで食べてたんですよ。後先考えるペース上げちゃってるけど、ゾウさん相手ならこのぐらいでいかんとあかんやろって考えながらね、食べつつ、ふってね、横見たらね、なんかゾウさんの皿一つ多いんですよね。当時何が起きているのか、もうわけがわからなかったですよ。リアル山茶目線。あー まあ、ちなみにね両チームともカレーと焼きそばでラップタイムがね倍ぐらい違うんですけど、まあ、これはねあの食べてる人というより食材による影響がでかいです、まあ、今回の食材であるカレーと焼きそばは、まあ、どちらもね茶色く高カロリー、まあ、みんな大好きなね激うま食材であることは共通してるんですけど1、まあ、点だけね真逆な性質があるんですねそれはズバリ食べやすさ、まあ、カレーはね皆さんご存知もう一部の人からね飲み物と立て られるほど食べやすい食材でその食べべややややすすすすい材ででそののささ飲みやすさは全料理の中でもトップクラスにします一方ね、焼きとは、まあ、こちらの食材はね、逆にワーストクラスとも言えるほど食べにくい食材で、まあ、大食いするにあたって、ね、非常に難易度が高い食材として我々の業界では有名です。あなぜ同じ茶色なのにこうも違うのかなんですけど、も、ま、う、あ、一番の要因はね、水分量ですね。まあ、食材の難易度って基本的にはね、 食材の持つ水分量の多さで決まります。まあ、水分量が多いとね、まあ、楽に素早く飲み込めるんですけど、まあ、水分量が少ない食材はなかなか飲み込めず、今回のようにスピードが要求される場合とか、まあ、あとね、お腹がいっぱいになってきて、だんだんと飲み込む力が弱くなってきた時、まあ、水の力を借りないと厳しいケースが多いです。まあ、だからね、時間もかかるし、水の分余計なキャパも使うしね、めちゃくちゃハードなんですよね。まあ、この戦いいにおいてもカレーチーチムと焼きそば チームは水の減る量が全然違うのがね見て取れるかと思います、まあ、そしてねやっとの思いで飲み込んだ後もね水分量が少ない炭水化物の場合は乾いたスポンジのことで胃の中で水分を吸って膨れ始めます、まあ、焼きそばとかねチャーハンを食べた時重量の割にお腹がパンパンに張ってしまうのはこれが原因ですもうね説明すればするほど水分の少ない系の食材やばいですねああ ここまでの説明を聞いて、ま、カレーはね、飲み物やから水分が多いのはわかるけど、ま、焼きそばってそんなに水分少ないんかって、ま、疑問で思われる方もいらっしゃるかもしれませんま。確かにね、炒めてるとはいえ、麺類やからツルツルっていけそうな気がしますよね。あでもやっ やっぱね、焼きそばはね、ちょっと別格なんですよ。もう麺類の中でも。まあ、理由は焼きそばに使われる麺にあります。まあ、焼きそばってね、あの、基本的に蒸し麺っていうのを使うんですよ。まあ、よくね、スーパーの生麺コーナー行ったら置いてある、まあ、焼きそば用ってパッケージでかでかと書かれてる麺がこれですね。まあ、文字通りね、蒸された麺のことで、普通の生麺と比べて水分量が少なくなってます。まあ、こうすることでね、炒めた時、麺表面の水分を早く蒸発させて、外側を焦がしやすくしてるんですね。 あだから、冷やし中華とかと比較して、まずね、元の麺が水分量少ない上に、まあ、あの、食べた時にさらに水分が飛ぶんで、全然モイスチャーが違うんですよ。まあ、それによって生み出される香ばしさと弾力がね、焼きそばパイセンのいいところなんですけど、大食いチャレンジではその長所が脅威となって立ちはだかってきます。あまあ、以上の説明からわかるように、まあ、カレーと焼きそばではね、本当に天地の差とも言えるほど難易度が違うんですよ。あ 実際ね、もうあのヤムチャが。 まあ過去2度にわたってボコボコにされたエビマヨさんや大食い界屈指の実力者であるまあラスカルさんよりもね、早く食べているというまあ異常事態が起こっていることからも明らかですよね。まあ、ちなみにね、ゾウさんはもっと早いです。このスピードはね、カレーにしてもおかしい。あまあカレーはね、飲み物とはよく言いますけど、まあ、正直ね、飲み物のペースすら超越してる気がします。まあこのね、食材によって全然難易度が違うという話。まあね、普段から大食い系の動画を 主張されてる皆さんからしたらねああまあそうやんなぐらいにね感じられると思うんですけど多分ね一般の人はね知らないと思うんですよてかね食べ物の食べやすさとか考えてる時点でもう末期なんですけどまあそのね一般人の知識のなさにつけ込んで俺の特ーカレー 700g とお前のチャー 500g でどっちが早いか競争しようや みたいな感じで、一見ね、相手が得なルールと見せかけて、こっちが概要理な勝負を持ちかけるという、こすいことができるかもしれん。ああ。さあ、言うてる間に開始10分が経ちました。現在サンサラサで B チームがリード。このさ、開始3、4分から変わっておらず、早食いもできるね、ラスカルさんとゾウさんが序盤ぶっ飛ばして稼いだリードをキープしているという展開ですね。 特に僕はねゾウさんに2皿差つけられてしまっているんでエビマヨさんには本当に申し訳ないですいやにしてもねこういう勝負におけるラスカルさんは本当にね落ち着いてるというか経験の差を感じますよね あ, ーあ人によってはねこんなにゆっくりで早いならもっと動作を速くしたら余裕できるんちゃうんと思われるかもしれないんですけど、まあ、先ほど申し上げたように焼きそばってね飲み込みにくい食材なんで、まあ、下手にペースを上げると食材が下に落ちきらないままどんどん堆積 してていって詰まっちゃうんですよね、まあ、カレーみたいなねもう飲み込みやすい食材だったらもう IQ3 にしてただ早く食べてればいいんですけど、まあ、焼きそばみたいな食材はこのジェンマがあるから難しい、まあ、だからねあの食材がちゃんと落ちるようにこまめに水を飲んだり、まあ、途中ね止まったりしてケアすることは15分間焼きそばを食べ続ける上では非常に大切な行為です まあ、しかもね、普通の人ってまあ僕も含めてなんですけど大体ねこうやばい苦しくなってきたから水飲もうとか止まって食材下に落とそうとかまことが起きてからね慌ててバタバタと対応する形になりがちなんですけどラスカルさんがすごいのはそうなる前に定期的に水を飲んだり体を揺すったりして事前にケアをされているところ これはね食材に応じて頻度とか水の量を休む時間を調節しながらやるっていうのはねなかなかできることではないですよ、まあ、しかもねその止まったりしてる際にもねこまめに周囲を見渡して状況を常に把握するという徹底ぶり、まあ、見れば見るほどねこの方の食べ方は無駄がなさすぎます目の前の食材に必死すぎて常に皿と顔面が密着している影響で視界がねお皿一色のうき主とは天と地の差ですね そういや今回ねおのおのが食べる食材っていうのは、まあ、各チームのメンバー間で話し合って決める形式だったんですよねで普通はね、まあ、おのおのの得意な食材好きな食材を選んだりするんですけどまあねこんだけ食材の難易度が違うと、まあ、絶対カレーの方が楽で、まあ、焼きそばがきついのは明らかなんで、まあ、多分ね心の中ではみんなカレーやりたかったと思うんですよでまあゾウさんとラスカルさんのチームがどう決まったのかはわからないんですけど、まあ、僕とねエビマヨさんのチームは、まあ、エビマヨさんの さんが僕がちょっとプリキュアカレー食べた方が展開的に面白いという理由だけで焼きそばを引き受けてくださいましたその間わずか2秒あいやねこれ本当人のためにきついって分かってる食材を自ら行くってなかなかできないですよしかもねこういうのって視聴者様から見たらねわからないわけじゃないですか本当にねエビマヤさんの懐の広さというかもう寛大さというかもう感謝しかないです対戦前から泣きそうでしたね うん、ゾウさんとラスカルさんの場合はこれはね、まあ、予想っていうか、まあ、僕の妄想入るんですけど、まあ、なんとなくねラスカルさんがきつい焼きそばを率先して引き受けてくださったのかなって思います、まあ、確かにねラスカルさん麺類お好きですし、まあ、得意なんですけどさすがにね焼きそばは まあ、好きとか得意とかでやれる次元を超越した食材ですし、まあ、ラスカルさん自身もね、それは重々理解されてるとは思うんですよね。まあ、これだけ言っといて、実際はじゃんけんで決まってたとかなら笑います。あー さあ、そして14分経過、ラスト1分となりました。ここに来て、エビマヨさんとラスカルさんの差が一気に縮まってきましたね。エビマヨさんってね、今まで戦ってきた時もそうなんですけど、なんか15分だとね、後半ペース上がってくるんですよね。最初っから早いのに。うー彼女が30分とか45分とかで戦うとどうなるのか気になるところです。あとね、ゾウさんも地味にペース上がってます。これはね、もうバグでしょう。あ普通ねあの食べるるの早い人って後になるとペースを してくるのが相場じゃないですかもうチーターがね長距離走れたら環境ぶっ壊れるんですよマジで強すぎますあさあそしていよいよ残り10秒両チームとも最後の力を出し切ります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 治療の神話クリニックという感じなんですがちょっと感想を一言ずついただいていこうかなと思います結構やれることはやったつもりだったんですけどやれることはやったって言っても後から見返してみたらもっと詰めれるところとか多分いっぱいありますし、まあ、現にあの自分よりもずっと速い人たちがいるんでその方たちのを見てあのどこを速くしていけるかっていうの 突き詰めていきたいたと思いますありがとうございました10から完食とあとちょっとっていう結果やったんでまあこれは完全に自分の実力不足かなっていうふうに思いましたでも今あの時これができたのかどうなのかって言われるとちょっとわからなくて自分ができることは今全部できたのかなっていうふうな気持ちでいるので。 まあ、あとはもっと経験とあと鍛えてもうちょっと実力つけていきたいなって思いました以上です今回です、ね、皆さんと戦ってもらってやっぱり実力的には多分みんな同じくらいと思ってるんですよねうちの健くんと同じカレーになったんですけど次戦った時多分僕が負けるかもしれないですしそこはもうやってみないと わかんないしやっぱりラスカルさん、今夜ちゃんもこの苦戦食材のこの焼きそばで戦ってくださっても本当に感謝しかないですね本当にラスカルさんタッグ組めてやれたことがすごい一生ものだなって<笑><笑><笑>本当にありがとうございましたこちらこそ<笑>ありがとうございました以上ですありがとうございますいやそうですねもう僕もえー、一応大声をテレビで、えー、最初に出させてもらったのがえー、2000? 17年かで、新人として出てきてでもう早二2022年ですよもう新人みたいな気持ちでいましたけど今ね今日戦った3人はみんなね同期でいわゆる新人の子たちばっかりですけれどもレベルがねもう底上げがすごいですもうとんでもないやっぱり新人の子たちは努力をしている姿も僕も見てますしやっぱりこのね3人とも本当に先輩たちに負けず劣らずの実力を持った、まあ、素晴らしいね選手だと思いますんで まあそれ見習ってね、まあ、僕みたいな老害ももうちょっとね、はい、頑張ってみようと思います。ありがとうございました。